よしゆきです。フリトレイ。天狗ビーフジャーキー味。コーンチップス。フリトレー。天狗ビーフジャーキー味。コーンチップスを買ってきました。二度掛け。製法とあります。 こいつが、天狗ですかおとっても、とっても立派なものを持ってますね立派なものを持ってますね長いですよ、うん、立派ですよさすが天狗ですよ立派なものを持ってますよ 天狗のビーフジャーキーとは米国ロサンゼルスに生まれた日系二世ケン大崎氏が日本人が美味しく食べられるビーフジャーキーとして考案したビーフジャーキーといえば天狗であり。 天狗といえばビーフジャーキーとして日本国内で圧倒的な人気を誇っていますとありますねそうですかあ、でも当製品には天狗のビーフジャーキーおよびビーフジャーキーは使用しておりませんと書いてありますね そういうことはこの天狗ビーフジャーキーの美味しさがこうギュギュッとこう詰めてこう入っちゃってるんですかねうんそれでは立派な立派な天狗ビーフジャーキーいただいちゃいましょう、うん 数が来ましたね袋開けましたそしてコーンチップスを出しましたうん ちょっとね、スパイシーな香辛料の香りが来ますねそしてほのかにこうビーフの味が来てる感じがするねうんいただきます うんうんうんうん結構ベタなコーンチップスですよでも ほのかにね。こうビーフの香りがするかな。うん。でも、どうなんだろうな。で、それほど、こう、こう、ピリピリくる感じではないですね。 あでも最初普通かなと思ったんですが結構ねよく味わってねこう噛んで食べていくと ね, あのねちゃんとそのビーフの味がね結構ね広がってきますようんあとはそうだなあとはずかにこうピリッとした感じはあるかもしれないけどまあそれほど強い感じじゃないかなうん うん、きっとあのこのビーフの味を壊さないようにこうちょっと控えめな感じなんですかねやっぱりねうん、うん、あでもなんかねなんだろうなでもねちょいまあ醤油の味がちょっと 効いてる感じはするかなうんうんもうちょいビーフの味がすごく強い方がいいんじゃないかなうんけどなかなかやっぱり噛んでるうちにねまあ結構ね、うん、ビーフの味がね広がっていきますよ、うん うん、であと最後にこうとうもろこしの味ですねうんだからまとめると最初に少しだけ香辛料の味がきてで次にこうビーフの味がかすかに広がってそして最後にとうもろこしのうまみが来る感じですねうんこうスパイシー感ビーフのほのかな香り 最後にとうもろこしの味が広がっちゃいますねうんけどこれはなかなかね、うん、意外にねいいですよちょっと味控えめなんぐらいですけどあの、うん、結構飽きない味でありますねうん、うん、まあなかなか食べていくうちにこう こうやみつきになるような味にこうしたがってますね、うん。以上。フリトレー。天狗ビーフジャッーキー味。コーンチップス。でした。